演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらす朝日食品のクリーム玄米ブランを1回食べてみたいと思いますうんいろんな種類あるんですねこれなんか、うん、初めて知りましたけど、ま、商品自体はあのなんか。うん なんか期間限定品とかいろいろあるしうんどれ、ね、もそのかクリームチーズねうんーでもこれシンプルなのはないからどれを基準にしたらいいのか分かんないんですよねなので比較的シンプルそなこのクリームチーズから食べていきたいと思いますここに1個はこれをベースにしていきますねちょっと開けてみますおー開けると同時に中身をさらに こんなふうになってるんですねではうんとこんな感じでーす音と崩れてるグッズではいそれでは多分全部こういう形なんでしょうねいただきますこのザクザク食感いいですねちょっと歯応えがあって満足感を得られそうですで、中のクリームもいい、うん カカオだけは周囲のクラッカーにもチョコレートカカオの風味が練り込まれていてそこだけが違いましたねあとのグッはいずれもシンプルな味のクラッカーを噛むと中からふわっとメープルの厚さやチーズの厚さにブルーベリー生酸っぱさの感じられるクリームがたっぷりぶわっと広がって外側のブラウンケージに噛み応えがあってとっても美味しかった<笑>失礼 この中だと一番の季は甘めで香ばしい香りを感じられたメープルが一番美味しかったですねというわけでこの白い袋のものに対してはこちらの代表でこちらの点数とさせていただきますそれではまだまだ続けていきますよ続きましてはこの色付きのやつ食べていきますねさっきの木とは違うのか 見た目は変わらないけどそ、ね、れ、はい、ではいちごの色が い, いですねチーズタルトなんでわざわざタルトにしてるんだろうではいただきますこちらは期間限定品なのかないちごの方は大満足だけどゴマはうんちょっとうんな部分があるかなまずこちらのクリームバイブランドいちごチーズタルトは噛んだ瞬間にいちごの酸味がふわっと広がげましたね の酸味 や, やっぱり酸味がかぶっちまったとはそんなになくて、どちらかというとちごが好きな人向けですね、周囲がダクダクするので、タルトの気分も少しは味わえるかもしれないので、やっぱりいちごが好きな方なには、おすすめできますね。で、こちらのクリーム嫁のごま様は、ごまはそんなに取りづらいものというイメージでも、少なくも自分の中ではないのですが、こんなふうに、確かにごまの香ばしさが足りなくなってきました。 取りづらいものなおかつごまの香りがあるので苦手な方向けというわけでもないのでちょっと何を狙ってやってるのかわからないごまの栄養素は摂取したいというのは分かるのですがそれならごま油とかでもいいんじゃないのかなと思う部分があるのでちょっとん狙いがわからないのが残念でしたねでこちらなのでこちらの色付き2つ目につきましてはこちらのイチゴタルトをこちらの点数とさせていただきます それではラストのこの袋タイプなんかいろいろありますねなんかいちごとかチーズは先ほど袋の種類がありましたのでそれらにないこちらの抹茶のブラウニーから食べていきたいと思いますおっとこれは一つなんですねそこからちょっと分厚めですこんな感じなのではいただきます こちらはしっとり系なんですねしっとりとザクザクで好みを分けているといった感じでしょうかでも自分はやっぱりパッチの方が好みかな一緒に食べた抹茶味は比較も噛んだ瞬間から抹茶の芳厚な香りがふわっと変わってましたねでブラウニーなのでちょっと今までのさっこ の, サ, 今のサクサク食感のクラッカーとは違ってちょっとしっとりとした感じのサ 生, 地生地食感になっていますねなのでサクサクが好きな方も先ほどまでのクラッカー などちらも好きなんですがどちらかというとさっきのサクサクのほが好きだったかなまあ、今食べといてたんですそしていちごのブラウニーこれもいちごの香りは最初したんですけどこちらのだブラウニーがかってきていちごの甘酸っぱさがどっかに行ってしまったのがちょっと残念ですちょっと超ワロワロだったかなという気がします。 もうちょっといちごを強くしておくいです、ねまあ、さっきいちごタルトを食べたというのがあるのかもしれませんが、ね、そして次のこのチーズのブラウニンこちらもしっとりとした生地とチーズクリームがよく合っていてふわっと酸味が広がってきて爽やかな気持ちになることができて美味しかったですーチーズのクラッカなとかに近い感じかなそれそして最後に食べたんですこちらの塩キャララメルブラウンに この塩キャラメルもまたキャラメルの甘さがしっかり口の中に広がっていましたうんでもキャラメルはさっきのザクザクになかったのでしっとりじゃなくてザクザクでも食べたかったなぁと思う気持ちはちょっと湧いてきちゃいました不可能ではないと思いますのでぜひどうかお願いしますでも こ, このブラウニーの中ではこの抹茶、うん、ブラウニーが一番美味しかったのでこちらを代表でこちらの点数とさせていただきますそれでは ブラン新朝日のブランシリーズとても美味しかったですやっぱり朝食にいいかもしれませんねあとちょっとつまみたいとか、と、ま、か、あ、そういうのをイメージして作られた商品なんでしょうけどもっといろんな味食べてみたいなそれ、ね。こぞ今年一度見れるかな初日の出まあ初日の出は本当に一年で一回しか見られません